私たちは、青梅市吹上小学校から来ましたフローブカレッジです。私たちは大江戸ダンスを通して地域の人を笑顔にする活動をしています6年生はこのような大きなイベントで踊るのは最後なので56年生で力を合わせて頑張りますそして見ている人みんなを笑顔にします是非最後までご覧ください 皆さん